よしゆきビジョンロッテ雪見大福スペシャリテとろりきいちごとチーズケーキ期間限定ロッテ雪見大福トローキイチゴとろりきいちごと チーーズケーキ買ってきましたー見ていっちゃいましょうチーズ入りアイスとキイチゴソースですかいただいちゃいましょう 顔開けました見た目はですねまあ普通の雪見だいふくと変わんない見た目ですかねそれでは一ついただきます やはりこのキイチゴのしっかりとした香りがきますね、うん、あとこのこのチーズケーキの香りがくるこの周りのアイスクリームもなかなかいいですね、うん あ, あでもいくらかこう後味はさっぱりしている感じですかねこのキイチゴの酸っぱさが後でこう軽く後に残る感じですねうん。 半分に割ってみましょうかね割れかな あ, あちょっと割れなかったかなまあこれ中身なんですけどこんな感じでこう中にキイチゴのソースが入っているんですよ 表面の餅がもちもちっときてチーズケーキの香りと味わいがこうアイスになってて広がってそして最後にこうキイチゴの香りとこの酸味の爽やかさがこう後に来る感じですかね。 いやーでもねこのキイチゴのソースとこの周りの合図がねやっぱりよく合っている感じがしますねやっぱりねうんうん、うん、なかなか、うんなかなかいい 味わいですね、うんうん、以上ロッテ雪見大福とろーりきいちごとチーズケーキでした